声援よろしくお願いしますそれでは踊っていただきましょう色人衆ソウルの皆さんで「夢花火」ですどうぞ皆さんこんこにち は, んこんにちは神奈川県川崎市から参りました色人衆ソウルと申します えー、今年の4月から、えー、活動を始めまして、えー、まだ本日4回目の舞台となりますが、えー、初参加の大江戸ソーランメンバー一同大変楽しみにしてまい、えー、りました、えー、少人数ということでまたあのまだ自チームのです、ねえー、曲も持っていないチームとなります、えー、本当に初心者の、えー、よさこいチームとなりますけれども、えー、精一杯踊らせていただきます 本日は、えー、愛知県のですね、えー、おいでんまつりの総踊り曲となります夢花火を、えー、踊らせていただきます。えー、ご支援のほどよろしくお願いいたします。それでは参ります。 蔵井先生。<音楽> SOMECH <laughs> 《できるよ》 I'm <laughs> sorry. 総理の皆さんありがとうございました。